令和元年9月10日、阿蘇市一宮町のホテルで、令和元年度阿蘇市近婚夫婦表彰式が行われました。ホテルサンクラウン大阿蘇で行われた表彰式では、まず、熊本日日新聞社の池下事業局長が、倉原高光美智子さん夫婦に感謝状と記念品を手渡しました。続いて佐藤義雄阿蘇市長が、 出席した57組の金婚夫婦一組一組に表彰状を手渡しました。そして佐藤市長が、これからも健康で末長く幸せに過ごされ、人生の先輩として導いてほしいと式辞を述べて、結婚50周年を祝福しました。今年金婚式を迎えた夫婦は、1969年、昭和44年に結婚された人たちで、阿蘇市では、 全76組の夫婦が金婚式を迎えました。最後に受賞者を代表して、田中徳次、民子さん夫婦が謝辞を述べ、今年の阿蘇市近婚夫婦表彰式を締めくくりました。